猫ちゃん、こんにちは。小柄やね。にゃー言ってる。寒いね。寒いなったね。大丈夫頑張ってね。どうも、とみれなチャンネルです。今日はスムース大社に行きたいと思います。 <笑>反応薄<笑>まず住吉大社は地元では「住吉さん」とか言われて結構有名な神社です大阪随一とも言われるパワースポットっていうの風にも言われててご利益はえ商売繁盛家内安全で縁結び うん、で人気の神社なんだってうんあその住吉さんは結構日本全国 の, あの初詣の人出のランキングで必ず10位以内に入る人気の神社なんやすごい人やもんなそうそうそうそう で, でその初詣に行くにあたり皆さんにその事前に住吉さんってどんなとこっていうのをご紹介したいと思います人出の 多い神社。あの10位以内見たけど結構うちら行ってるよいろんな神社もらう。そうあのさああのー、なんだ、あそこは伊勢神宮伊勢神宮も動画にしたことあるし行ったことあるやろあと関東とかで言ったらさ成田山新勝寺とか あと日光東照宮とかも行ったことあるやん。うん、結構行ってんね。アリサさんもうん、あそこも人で多い、ね。うなぎな。うん、うなぎ食べに行ったやろ。<笑>めっちゃうまかった。うん、そうまそんなんでもなかったのに、あそこのうなぎ食べて、友和さん、うなぎ好きになったもんな。そう、っちうまかった。で、あと福岡の太宰府天満宮も行いた、行ったもんな。 これは昔からのあそう、まあ、なんせそのーーあーそうそう結構あの抑えてる抑えてるっていうのも変やけどでそんなこんなでまあそのみあそんなこんなで身近なその大阪の随大阪随地と言われるパワースポット住吉大所に今日はお出かけしたいと思います トミ散歩<笑>行きたいと思います<笑>完全パクリ 橋太鼓橋ううん、太鼓橋、うん、これ、傾斜48度度、えーうん、結構急よなあそこ通るだけで汚れを取ってくれねんでうん汚れてへんどだよ。<笑><笑>本当は こう見たらめっちゃすごい傾斜じゃない、うん、これ初詣の時にここ渡るの結構怖いもんな。うん危ないうん から水出てる。んで<笑>おみくじがいけますよね。すごい。<笑> るっていうのがあってなさ毎月毎月一番初めのたつの日にお参りするんですそうするとそれをずっと続けていったら新聞上手すごい運がもらえるらしい猫がいるんだけど毎月猫を。 招き猫を作っていくお守り置、うん、物っていうかお守りっていうかそれを一つずつ揃えていくのよ で, でそれが全部揃ったらいいらしい。うんいい これも有名なやで、ともさ ん,、うん。五大力器の三つの石を拾って、おぼり袋に入れて、持ってたら。五大力器。心眼上手、五つのパワーが宿んねんで。ええ、これこれもう宿ってるから。ええ、ちょっと待って、見つけた。うえっ、すごい。力強いよ。 力が強い。そう。<笑>ほんまに。絶対あげへんで。え、そんなに。ほんまやん、おま。え、簡単に見つかったん。うん。すごい。いっぱいあるんじゃない。いや、こう。すごい。りき。だほら。これを持ち歩いてたらいいらしい。 これ見つけた人ラッキー<笑>広いな広 い, ないつも人でいっぱいやからさそう思ったら結構広いちょっと住吉さんからな出んねんけどさ、うん、この先に重かる石川ねって違う神社やなうん 出たほうがいいで、首。首ない。こ<笑>こかな、ここかな。<笑><笑>お腹、痛いから。お腹へこみますように。絶対なんか違うこと言ってる。 何かな 十一。さっきのこと一緒や。えー、見る前に分かんで。小<笑>吉。あ、そう。私もでも、引いてみよう。私普通のみ。私普通の目くじ引きます。 12番12番いただ昇吉だ昇吉だ二人とも甲州電話久しぶりに見ましたサウンページなん <笑>ここ初詣の時めっちゃ出店出てるよな。 ムカルイシはどうやったんですかムカルイシは結局結局1回目持って乗い物にして二回目持ち上げたときにどうやったかっ、うん、そうそうこれ軽かったけどなすごい、うん、あなたの願い事は叶いますうんあと360人 I'm not sure.